はいこれで私たちの演舞3人のユニットも最後になります本当に楽しい一日をありがとうございました、えー、この曲はあのー、総踊りなんですがそのチームによって踊り方が違います多少違うところは多めに見てくださいそれでは行 き, きたいと思います。ちちゃんユリちゃんん宮坂北川 いい <laughs> <笑>はい、はい。ありがとうございますございまは <waterproof> <笑><笑><笑>